紅白本番、羽生譲る、黒柳哲子をすかさずフォロー。神対応。さすがすぎると話題。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。フィギュアスケーターの羽生譲るが31日、東京渋谷の NHK ホールから生放送中の、第73回 NHK 紅白歌合戦に、ゲスト審査員として出演。同じく、ゲスト審査員として出演した、黒柳哲子をフォローする場面があり、 反響を呼んでいる。羽生譲弦、黒柳哲子をすかさずフォロー。ゲスト審査員としてコメントを求められると、手に持っていたペンライトを口に当てながら話し始めてしまった黒柳。すると、隣の席に座っていた羽生が、すかさずマイクを差し出し、笑顔でフォロー。さすがの対応で会場を和ませた。羽生のフォローに、ネット上でも、羽生くんさすがすぎる。これは、神対応。微笑ましいやりとり見られて、幸せ。 二人のやりとりほっこりしたなど多くの反響が寄せられている NHK 紅白歌合戦2年ぶり NHK ホールで開催第73回 NHK 紅白歌合戦は12月31日に会場午後5時50分開演午後6時50分終演午後11時45分で NHK ホールにて開催放送は午後7時20分から11時45分 総合、BS4 k BS8 k ラジオ第1第1部、午後7時20分から8時55分、第2部9時0分から11時45分ニュース、8時55分から9時0分を予定。NHK ホールでの開催は2年ぶりとなる。今回のテーマは、ラブピースみんなで、シェア。司会は3年連続の大泉洋。 初の司会となる、橋本環奈。2010年から嵐として、5年連続白組司会を担当。個人として司会を務めるのは、3回目の桜井翔、スペシャルナビゲーター、4回目の桑子真法アナウンサーが務める、モーデルプレス編集部、情報 NHK。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。